皆さんおはようございます、えー、本日はお集まりいただきましてありがとうございます、えー、なかなかねコロナ感染症がね収束が見えないので大変なんでございますけど今の、えー、お世話になっておりますボランティアの方あるいはゲイデブラスタッシ川崎の方々とともに、えー、感謝の気持ちを込めて今日はボランティアの大感謝祭を、えー、お寄せことになりました まず、被災者であります、世博社会福祉協議会、会長でございます。松本幸一よりご挨拶をさせていただきます。松本さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。まあ、今、この、この中でですね、えー、あの、非常に厳しい環境の中にありましたけれども、本来ならば。大会記者会 で, ですね、大勢の方を集めて、役員予定でしたんですけれども、この実際においてはできません。 ということで限られた人数で開催することにしていただきました。まあこれからですね、このこういったことをまあ続けていきますとども、まあこういったことも一つのね、限られた人数でやったということの思い出に、心に残るような思い出にしてもらえれば、それで嬉しいと思います。あ, あのよろしくお願いいたします。会長さんからのねお話がありましたけど、えー、人数を少 開催とということですけど何かを全部やめてしまうっていうのは簡単なんですけどねまたそれをやめたものを立ち上げるってなかなか大変でございます、えー、今日はオ題にイン、あるいはクゲ、えーで遠隔でいられる方もいらっしゃいますのでその人たちとも心を一つにして、えー、進めていきたいなと思っておりますなかなか元気が出ないんですけど今日は少し皆さんで元気を出したいなと思います、えー 進行を務めさせていただきます、えー、倉岡と申します倉ちゃんと仲間がよく似てい、ね、<笑>ちゃんと言っていただけたらああ、どうしいですか何分知ろうとでございますんでね上手に行かないときは皆さんで、ね、拍手をしていただいてブーイングいただくとやる気やらなくなってしまいますんでねで一人だとやっぱり私たちでいつもあの持って歩いのは、助けてくれるアンパンマンがここでいつも見やっててくれるんでね 力をいただこうかなと思います。さあ、それでは皆さんと、はいじゃないですけど、元気になりなりたいなと思うんで、ゲームをいくつかさせていただきます。皆さん、あっち向けほいってもします。こうやってじゃんけんして、えー、こうやって、うんえー、上とか下とか、右とか左やりますよね。うんえー、でもあっち向けほいって、釣られたらいけないっていう、えー、底を向かなきゃいけないんですけど、それじゃあ、 心が一つになかなかなりませんから今日は、こっち向けほいっていうやつをします<笑>よろしいでしょうか<笑>、ね、で、ま あ, あ、立って、立てる方は立っ て, て運動をしているですからお荷物を椅子の下とかね、ちょっといただいてで立てない方、あーしんどくてやだーって足が、膝が痛いからっていう方は、まあ、手でやっていただきますこっち向けほいって、私がどっちかを向きますから あ同じように向いていただくんですけどね、えー、ちょっとやってみますね最初ね、えー、こっち向けほいほいこっち向けほいこっちに向いたりとかね同じように、えー、このままでもいいですね、えー、後ろもありますそれから反対側右側もあります、ね、こっち向けほいほいこっち向けほいってねいうふうにやっていただくで、えー、私と同じ方向、えー、今 これと同じで、後ろじゃなくて皆さんこっち向きでいいです。私もこっち向き で, で、えー、こっちの時に皆さんもこっち向きで、えー、自分の好きな方で い, いんですよ、今。反対側、こっち側の時は私と同じ。後ろ、私が後ろ向いたら皆さん向こうが向いてこれは私と同じです、えー。どれかその前か後ろか、左か右かどっかを飛んでピョンってやってる。ちょっと後ろ向くのは大変ですね、これね。<笑> あんまり無理しないですよね。怪我されたら何もなんで感謝じゃなくなっちゃいますのでね。よろしいです。で、座ってやる方は、あ座ったままで結構です。こっち向きはほいほい、こっち向きはほいって、正面の時はこうして。えー、左側の時はこうしていただい右側の 時, の時はこうして、後ろの時はこうしていただければいい。大丈夫ですかここまで上がりますかね、えー。その4つです。よろしいでしょうか。っえー、こっち向きはほいほい。声はね。 あまり大きく出していけ、ね、私だけ<笑>、ね、<笑>でも皆さんは心の中で合わせて<笑>えこっち向け、ほいほいこっち向け、ほい ち, ちょっと弾みをつけとかないと飛びませんからね<笑>大体お分かりいただけましたよろしいですか同じきだったらいいですよねはい同じ、えー、逆方向じゃなくて横向きの時はこっちをみんなが見たらいいんですよえじゃあ始めは練習ですどこ向いても結構です、はいはい、前 右、左、右、後ろでも結構ですからね。こっち向け、ほい、ほい、こっち向け、ほい。どうでしょう、向こう向いた人。あ、何人かいますね。えー、私と一緒。ここ向こうが生い出してます。はい、そのまま行きますよ。はい。こっち向け、ほい、ほい。こっち向け、ほい。あこっち向いた人。が、私と気持ちが一緒でございます。<笑>はい。こっち向け、ほい、ほい。こっち向け、ほい。 ああ、あ、だいぶ揃いましたよ、だいぶ。あー左ロボ向いてる人が多くなりました。はい、行きますよ。はい。こっち向いて、ほい、ほい、こっち向いて、ほい。おお。半分以上の人、が、三分の二が。<笑>こっち。そうです。こうやって気持ちは一つになっていくんですね。はい。もう一回ぐらい行きましょうか。最後。いいですか。最後ですよ。さあ、どこに行くんでしょうね、私はね。はい。 こっち向け、ほい、ほい、こっち向け、ほいはやー<笑>さっきより少なくなっちゃったじゃあもう一回行きましょうはい、こっち向け、ほい、ほい、こっち向け、<笑>ほい<笑>ああ大丈夫です、三人だけ違いました<笑>あありがとうございますはい、それではお座りくださいませ、うん、えー、れだけでもちょっと汗をかいてきました<笑>えー、感謝祭の、えー、チラシと同じ学校をしてまいりました えー、それじゃあ今のこっち向きの、えー、気持ちが一つになってみんな私の方う見ていただいて、うん、次はですね、えー、これどこに売ってるんですかこういうのは、えー、駅前にもあったり水戸の駅前にもあったりロッテリアにや っ, ってたけど<笑>まあ一番大手はどこですか、うん、ああそうよ ね, うですね、えー、関東ではマックっていうんですよ ね,、うん、すね関西では マクドッグですね。一番ですね。群馬で。どうって食うんですか。そう。関西ではマクドッグ。<笑>関東はマック。<笑><笑><笑>ね。マック。このマクドナルドのこれはバンマーですね。どんな格好したらいいですかね。<笑>はい、バンマー。はい。バンマ。はいこんな格好ですね。<笑>バンマーよろしいですか。覚えました。 覚えましたおお次言ったら、これ忘れそうですけどねそれから、二番目、こういうのはな、ブレイクシェイクシェイク<笑>シェイクは、昔あったんシェイク、えー、スマックの名曲にもありましたねそうシェイクはね、ちょっとストローの形こんな形してくださいえ、ぴったりじゃなくてもいいですけこれ立てないと吸えないですからストローです ね, ですねシェイ ク, シェイクね。はい、バーガーは どもあそうですそうですそう思い出てる一つ言ったら忘れちゃうかなと<笑>シェイクそうですもう一つやっぱりポテトがないとちょっと寂しいですねポテトポテトはポテトのカップですポテトのカップあどっちでもいいですよこっち向きでもねそんなにこだわりませんからとりあえずポテトこうやって食べられるいいですかポテトですトはいシェイク そうドロドロンで忍者みたいですね。バーガー、はい。はい、あ早いですね、はい、いいですね。はい。ポテト、はい。これ、一番難し い, しい、ね。<笑><笑>ポテト、ね、これの3つです。えー、マクドナルド、ホイッチしたときに何か格好してください。今の3つのうちポテト、<笑>大丈夫ですか、はい、はい。チェイク、はい。はい、ーバーガー、はい。はい 大丈夫ですねマクドナルドほいで、やるんですいきますよいいですかちょっと腕を振ってマクドナルドほいわー我がの人はい、我がの人政府、私と一緒だからね、はい二回戦いきますよマクドナルドポテト<笑> あ, あ、難しいですもんねポテト出しにくい はい、三回でいきますよいいですかマクドナルドシェイクだと思いました<笑>残念でしたバ ー, ーでございますでも、かなりの人がバ ー, ーでございますそれじゃあ、最後にもう一度どのくらい私の気持ちが通じるか皆さんの気持ちが一つになるかいきますマクドナルドほ、うんはいおー ああ、残念ででお一人だけシェイでございましたあとはみんなママでございん<笑>いいです、いいんです、ねはいねえ。ちょうどあの来月になるとこういう花祭りでこういう展示がありますから、マ<笑>、えー、クドナルドジャンケン、今日は1つになるとい、えーまあ、私と一緒のものをできるだけ出していただけたらありがたかったというようなことで、本当はじゃんけんですから違うパターンもあるんですけどね。えー なるほどちゃんけこ、えー、っち向け方くとどっちけ方くとちゃんけ、えー、あまり密にならないね で,、えー、できる遊びでございますありがとうございましたそれではあ私たちがこういうふうになかなかボランティア活動ね難しいんですけどその中でも活動してくださる方たちがいらっしゃいます同じようにご協力いただいております製薬役所ああ地域振興は 今日は藤原さんのおいてでございますのでねそのボランティアの方たちの紹介 と,、えー、ちょっとお話をしていただきたいと思いますよろしくお願いいたします、うん、私、瀬谷区役所の、えー、地域振興課で、えー、ボランティア促進事業だとしております藤原と申します。よろしくお願いいたします瀬谷区ではですね、えー、青少年育成の一環として えー、学生のボランティア活動の、えー、支援を行っておりますで具体的にはですねあのこういったですねあのボランティア情報誌というものですねこちらの方を、あのー、受け入れ側の皆様とお協力いただいて、えー、ボランティアセンターさんと、えー、区役所で、えー、こちらのマップを作ったりしてですねこういったところで、えー、ボランティアを受け入れてますよという情報誌をですね 学生の皆様に配布ささせてていいただいておりますすらににですね学生の皆様にはこういったボランティアカードというものを皆さんにお渡ししてどんなボランティアをやったかこちらに記録をいただいておりますでその回数に応じてですね我々の方で認定証ボランティア活動の証明書をです、ね、発行させていただいておりまして皆様にそちらをご提供させていただいている。 でこのような形を詰めてですね、えー、ボランティアの促進を促している と, いうところではあるんですけれども、えー、こちら、ですねこのボランティア活動というのが、あのーまあ、いわゆる奉仕活動のみだけではなくてですね、えー、青少年育成にも非常に有効な体験となっておりまして、えー、地域の方と触れ合うことでいろいろな方と触れ合 う, こう多様性の構築と、えー、またその 実際やったボランティア活動が社会においてどういった内容のものなのかということを意味を考えながら行うこと で, です、ねうんえー、社会体験につながるというところございます。そういった意味 で, です、ね、あの非常に青少年の方、学生の方のです、ね、育成に非常に有効な体験事業となっておりましてなおかつです、ね、このようなあのボランティア感謝祭とかあと皆様の今お手元にございますあのメッセージ集というもの こちらをですね学生の皆様と、受け入れの、えー、施設の皆様とですねご協力いただきまして作らせていただいたんですけれども、そういったこうメッセージを発信すること、ほ他の人のメッセージを聞くことというのはです、ね、あの自分では経験しなかったこととか、新たな気づきなども生まれながら、ですねこちらも様性の構築に一助となっております。そんなですね、えー、ボランティアが学生ボランティアの えー、授業において、えー、皆様にこういったメッセージをいただいたところではあるんですけれども今回ですね、えー、学生の皆様を代表してあの水谷様に、えー、本日ご来場だいておりまして少しお話をお伺いできればなと思っておりますので、えー、こちら前の方に出てきていただいてよろしいでしょうかお話自己紹介の方をお願いしてよろしいですか 現在高校2年生の新谷純太です。短回なんですけど、よろしくお願いします。お願いします。はいしま、<笑>ありがとうございます。それではですね、あの、いくつかご質問をさせていただければと思うんですけれども。今回、この学生ボラ ン, ボランティア、あの、活動を始めてみようと思ったき、うん、っかけ、は何でしょう、うん。えっと、私がこちらに訪ねた、が、高校1年生の夏でちょうど。 コロナウイルスがしていて、い学校も休校になっていて部活もないという状態で何かこう高校生ですので時間もあるし体力もあるから何かこう社会に貢献できることかないかなと思ってこちらに確認させていただいたのがきっかけですでそこであの現在私がコラントさせていただいている松島さんを紹介していただいてそこからずっと1年以上活動が続きています 素晴らしい志かなと思います<笑>実際に実際やってみてあの想像と違 っ, ったこととか、えー、どんな印象を持たれたいますかそうです私の学校は結構そのボランティアとか自然事業とかに積極的な学校だったので、学校を通しての活動というのは今までさせていただいたんですけど、今回、松島さんと出会ってこの月に何回かお会いする形になったんですよね。今までのボランティア活動 家に遊びに行くという形で、楽しくもらってやっていただいて。ありがとうございます。ちなみに、今後、あの、まあ、いろいろ、あの、今回の島さん。ええー、また、お互いを借りて、た、い, いたと思うんですけれども。どのようなこう、他にも、こういうボランティアやってみたいなとか、こういう体験してみたいなっていうのは、ありましたら、教えてお伺いただけますか。そうですね。私は、来年高校三年生になってしまうので、結構来年一年間は、まあ、勉強も忙しくな。 大学入った1年後には今あのご自宅に私が通っていただいてるんですけどそうじゃなくてこう例えばお祭りだとかのお手伝いとかをさせていただいたらなと思っていますありがとうございます素晴らしいお答えで<笑><あの><笑>ぜひですね あの我々もですね、こういった好きな学生さんがあのどんどんあの出てくるようにです、ね、話させていただければと思いますのであの、ぜひモデルケースとなっていただいてです、ねあの、引き続き活動に励んでいただければと思います。でですね、あの本日、代表して、えー、と今回発表していただきましたお礼も兼ねて、ですねささやかなお礼を、えー、お渡しさせていただければなと思います。 ね、皆さんに順番に渡して全員学生さんに渡したいこところですけども、こういう状況なので、代表でお渡しをしようと思います。で、後の方には郵送でちゃんと送りたいと思っております。三、えっとつきおの作業所さん、くるみの森というちとそこですね。商店街のところにある作業所さんの作ったクッキーをちょっと代表で、あの<笑>いつもありがとうの気持ちを込めてお渡しをしたいと思います。<笑>お受け取りください。代表ではい。 ありがとうございました。はい、で、こんな時期はですね、あの学生様あもちろんのことですね、あの地域の方のご協力になくしてはあのできない事業となっておりまして、今回ですね、こういった学生さんのボランティアを受け入れてくれるあの施設の方はたくさんあの協力いただいております。 そちらもですね今回代表してですねスヤダイニング公園愛護会の井上様、ね、いらっしゃっていただいておりますのでちょご覧いただいてもよろしいでしょうか今回あの受け入れていただいてそちらのご感想をいただければと思いますあの私は今紹介いただきましたあの南ダイダイニング公園通称ロケット公園と言うんですがロケット公園で 愛護会をやっておりまして、えー、毎朝ラジオ体操をやっとるんですがそのラジオ体操にかかる前に何人かで付近の掃除をゴミを集めたり枯れ葉がたくさん落ちてますのでそれを集めたり袋に入れたりしてやっとるわけですがたまたま学生さんあそういう。 ことをしたいという希望の方がおられるということで、えー、高校から連絡を受けたものですから、あのー、朝早い6時頃からだけどというようなことを言いましたところ、学生さんの都合で土曜日と日曜日しか来れない、それはそれで結構ですけど、どうぞ来てもらえばありがたいといったところ、去年の7月、 ごめんなさい、11月と12月学生さん2人、えー、南瀬谷中学校の女の学生さんでしたけど2人お見えになりまして、えー、6時前から来て年寄りのご婦人の方々のやられる掃除に合わせて、えー、ほうきを持って。 カレを集めたりあるいは袋に入れたり30 分, 30分ばかり同し、えー、と11月は毎土曜日曜はたまに1人お休みになりましたけどだいたい2人おやりになりましたあの非常にあの楽しそうであの元気でやってくれたので私としても非常に嬉しかったです で、12月は最初やったんですが寒くなってきたしあまり長くやってもらうのもと思って11月の初めをもって今年ではやめましょうといつでもいいから年中やってるから寒い時を除いたらいつでもいいよということをお伝えしてあの感謝の意を込めて帰っていただいたんです。非常に やってくれたこと方々楽しそうで非常に元気でやってもらってあの我々としても非常に喜んでおります。私のから以上でございます。皆さんありがとうございました。 こちらのようにですね、あのこの事業は、あの学生様とあと地域の方、皆様のご協力いただきながら我々と、えー、ボランティアセンターさん皆様ですね進めさせていただいております。このコロナ禍でですね非常にあのボランティア活動もあの難しいところではあるんですけれども、あの今ご紹介いただいたボランティア活動以外にもまた新たなですねあの施設での物の消毒とか。 え、あんたの人数も生まれておりますので、えー、ぜひこちらの方ですね、えー、引き続きえー、ご支援させていただければと思いますので、えー、皆様にも協力のほどよろしくお願いいたします。えー、以上を持ってえー、学生ボランティア促進事業に、ね、えー、ご案内申し、えー、終了したいと思います。ありがとうございました。どうも石原さんありがとうございます。またあ学生ボランティア。 地域でもね、ボランティア活動、えー、継続することも大切ですし、それから多くの仲間をね、増やしていくことも大切だと思います、えー、3月になりますと思い起こされるのは、11年前、来週3月11日、東日本大震災、横浜でもかなり見えました。 結ばれましたね、えー、ちょうど私で11年目に来週になるんですけど、まあ、10年のボランティア活動横浜からもボランティア聖からもボランティアということで派遣、えー、されましたその奇跡があちょうどまとめができたようでございますのでボランティアバスというんでバスでずっと行かれた。 経験も、町の方もいらっしゃるでしょうけど、あ社会福祉協議会の、えー、玉井さんからあパワーポイントを使ってご報告をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。社会福祉協議会の玉井と申します。えっと皆様のお手元にもこちらの記念品を配らせていただいたんですけれども、あの制約社業で行ってきた被災地支援事業の制約ボランティアバスについてお話しさせていただきます。 ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが東日本大震災が起きてから市役社協では被災地へのボランティアバスの派遣を行っておりました今回も計画してきた活動の記録をまとめた記念品ということで完成いたしましたのでちょっと中身を抜粋しながらご紹介をしていただこうかと思います。 金曜日えっと14時46分頃ということで震が発生しました。震源は山梨沖で規模はマグニチュード 9.0、震度 弱, 弱ということになります。えっ、ー、とこちらは震度分布図になっております。えっ、ー、とこちらの分布図を見ても日本全体であの地震が発生したあの大規模な地震だったんだなということがわかるかと思います。 えー、とこちらはです、ね、釜石市の方から被災当時の写真をあの提供今回の記念誌を作る際に提供いただきましたと津波の様子ですね当時あのテレビなどで映像を見てあの衝撃を受けた方も多かったかなと思います、はい、これが震災当初のです、ね、町の様子になります 続いては、えっとボランティアバスがなぜ運行するようになったのか、っていう経緯についてお話しさせていただきます。えっと私たちが所属している社会福祉協議会はですね。全国的な組織で各都道府県にも設置されているんですけれども、も、ま、地震が発生した後、3月末からえっと全国社会福祉協議会が各都道府県の社会福祉協議会に応援要請をいたしました。えっと、そこであの横浜市川崎市相模原市。 山梨県なななどがが釜釜石石市市になりりまましたこここででとと横浜るすで同年の8月末には派遣が終了いたしましたが被災地の現状を目の当たりにした製薬民の方から継続的に支援をしていきたいという声が多数寄せられましたその結果10年間はボランティアバスを走らせようということで製薬社会福祉協議会の理事会の方で決定しましたまた同年12月2日 二日ですね、三十名の瀬谷区民の方を乗せて、第一回瀬谷ボランティアバスが運行されました。えっ、ー、と、続いて岩手県釜石市の概要ですね。はい、えっ、ー、と、釜石市は岩手県の南東部に位置しています。えっ、ー、と、近代製鉄発祥の地として、また三陸漁業の中心港として、鉄と港、鉄と魚の町として発展をしてきた町になります。 ここからはですね、えっと、ボランティアバス第1回から13回までの活動報告を写真を交えて少しご紹介させていただきます平成23年3月11日に発生した東日本大震災から9ヶ月後ですね第1回目のセアボランティアバスが始まりました震災からまだ1年経っていない現地はまだまだ瓦礫が散乱していました この時はえっと瓦礫の撤去、倉庫内の清掃だったり、思い出の品の分別などの活動を行っています。続いて第2回ですね。こちらはえっと岩手県釜石市の鈴子広場で行われた夏祭り鈴子の盆の運営支援を行いました。続いて平成24年度第3回です。えっと岩手県釜石市内の仮設。 住宅、談話室、お茶っ子サロンを会場に避難生活を送られている方々と一緒にクリスマスリースとペーパークラフトによりクリスマスツリーを作り、えっと、交流を行いました続いて平成25年度第4回ですね、えっと、前年度に引き続き、えっと、岩手県釜石市の鈴子広場で行われた夏祭りの運営支援を行いました。 続いて、えー、と第5回ですね。こちらは、えー、と釜石市内の、えー、と仮設住宅談話室おじゃっこサロンを会場に避難生活を行われている方々と一緒に、えー、と工作を行いました、えー、と長引く仮設住宅での窮屈な生活や遊ぶ場所がなくなってしまった子どもたちの現状を目の当たりにして復興への長い道のりを改めて実感した後、と当時の参加者の記録が残っています。 続いて平成26 6年度第6回ですこの年は全国的に活動されている菜の花プロジェクトに参加しました菜種油を採取し販売して義援金にしているという活動になります次の年の作付けのために草取りや桑を使って畑を耕したりしました初めて桑を持つ高校生もたくさんいて戸惑いながらも精一杯耕していたそうです またこの年ですね、瀬谷区の皆さんと釜石高校の生徒会との交流が実現いたしました被災当時の様子を高校生のお口から聞くことができたのは参加者にとってとてもいい機会になりました続いて平成26年度第7回ですこの年はですね事前に釜石支社協と活動の打ち合わせをした際仮設住宅の閉鎖計画が釜石市から発表され 3年後には5分の1程度に縮小されるということで最後まで残る仮設に住んでいる方たちに支援をしてほしいという要請がありました活動内容としては炊き出し工作などを行っております続いて平成27年度第8回ですこの年はですね 民がの方たちが岩手県大槌町に寄贈した路線瀬山丸の水揚げ風景を見学しましたまたせやく子ども育成連絡協議会と共催でせやくからも小学生が参加して釜石市宇野住まい地区の小学生と交流会を開きましたまた一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校の方のご協力をいただき昼は芋掘りや川遊び夜は えっ、ー、と灯籠飾りや鬼ごっこなどを行った。そうです。また、えっ、ー、と以前から伺っている仮設住宅には三回目の訪問となり。炊き出しを行っています。続いて平成二十七年度第九回です。この年は現地の方のご要望もあり、横浜の味を届けました。横浜名物のシュウマイと、えっ、ー、と瀬役で採れた大根五十五本を、えっ、ー、とお届けしました。 瀬悪で採れた大根は、ボランティアの皆様からの寄付によるもので、現地で味噌電学にしたり、各家庭に一本ずつお持ち帰りしていただいたりしました。続いて、平成28年度第10回です。この年も、瀬悪子ども育成連絡協議会と協催で、瀬悪から小学生が参加してくださり、釜石市宇野住まい地区の小学生と交流を行いました。 また毎回ボランティアバスには株式会社山種さんから寄付でお米を頂 い, いていたんですけれどもそのお米で仮設住宅の住民の方とおにぎり作りをするような活動もありました次が平成29年度第11回ですこの年はボランティアとして参加してくれている釜石高校の生徒 ボランティアバスの参加者で、宇野住まい地区仮設団地の住民の方々と工作をしながら交流をしました。また、学生さんたちには交流会に実際に参加されなかった住民の方へ個別訪問してもらって、横浜から持参したお菓子などの、えっと、お土産をです、ね、ご自宅にお届けしました。また、窓拭きなどの軽作業を希望されている高齢者世帯に伺い、作業も行っています。 次が平成30年度、第12回です。これまでは継続的に宇野住まいの仮設住宅を中心に支援を行っておりましたが、年々入所者の方が減少しているため、この年から岩手県営、売れ石第二アパート、復興住宅の方を対象に支援を行っております。釜石高校からは6名ボランティアの参加がありました。この年、あいにくの雨だったんですけれども、リンゴ大会やゲームなどで地域の方々と交流を行いました。 で 平, 成20平成31年度第13回ということでこれがえっと最後のボランティアバスになったんですけれども、えっと、昨年度に引き続き岩手県営嬉しインアパート復興住宅の方での活動を行いましたスライドショーを流すので、えっと、活動の様子をご覧いただければと思います 鉄道の駅ですね。この駅から震災学習列車で被災当時の話を語り部の方に聞きながら現地での活動に向かいます。語り部の方 到着した後は、えっと、夏祭りを行うための会場準備を行いました参加者の方で分担してテントを買ったり出店の準備ということで行いました、えっと、毎年ですねこのボランティアバスたくさんの高校生の方が参加してくださってました、うん、それもセアボランティアバスの特徴かなと思っております えっと、この2人と行きの夜行、えっと、バスで向かったんですけれどもバスの中から一緒に活動をさせていただきました向こうの復興住宅の方からも、えっと、おもてなしということでいなり寿司だったりいろんなものを用意してくださっていて本当に温かく迎えてくださることに嬉しく感じて活動をしておりました。 で最後にえっとです、ね、せやおンドと炭鉱節をこう参加者でみんなで輪を作って踊って、はい、締めくくりをしたような様子です。でお祭りの最後には、えっと、原首の方とです、ね、振り返りの会ということで時間を設けてお話ししましたで復興住宅の前で皆さんで集合写真を撮った様子ですね。 横横浜横浜の方、うんはい、最後のお写真<笑>、はいえー、と宿泊した宿の支配人の方からもですね震災当時 の, あのホテルも被害を受けているのでそういったお話をあの皆さんで伺ったりしましたこちら、えー、と横浜隼人高校の中野先生なんですけれども毎年あの横浜隼人高校の生徒さんたくさん参加してくださっていて まあえっと、もう一回学生さんで振り返り会をしていたんですけれどもこの年は一般の方も一緒に混じって振り返り度会ということでさせていただきました、はい、最後支配人の方もご挨拶をしてくださって、はい、本当に素敵なホテルなので現地に行かれた際はぜひ泊まっていただけたらと思います、うん そ定とボランティアバス該当募金の様子ということで、えっとボランティアバスの事業はですね。まあ、神奈川県共同募金会だったり、えっと試薬社協の前任銀行だったり、えっと多くの寄付金で活動を継続してきました。で、このえっとボランティアバスの継続のために、あの有志の方がですね。あの毎年3月11日、三ツ峡駅瀬谷駅で募金活動ということを行っておりました。 続いて釜石物産展の様子です。現地へ行けなくても制約でできる活動として、平成25年から令和元年の最後のボランティアバス運行の年まで、毎年釜石物産展を行っておりました。売上金の方は製薬社協の全員銀行を通して被災地支援事業への寄付を行っております。 ちょっと最後にえっと釜石の方からの声ということで、えっと最後の2年間ですね。えっと支援させていただいた。えっと県営売主第2アパートの佐藤さんからえっとメッセージいただいたので、ちょっと代読させていただこうかなと思います。瀬谷区のボランティアバスイベントの話を受けたときは、私が自治会の代表となって間もない頃で責任を大きく感じましたが、釜石社協さんの細やかなアドバイスをもらいながら。 のの住民さん及び自治会のメンバー、高校生、地域の方々のご協力のもと皆さんをお迎えすることができました皆さんのイベントをきっかけに入居者との勘談の時が持たれて交流を図れましたまた自治会メンバーおよび住民さんで細やかながら皆様をおもてなしできたので嬉しく思っています2年にわたり来 て, いただきて来ていただきまして励まされました心から感謝しております はコロナが一番の問題ですがこのところ日本国内でも自然災害が多くなりましたこちらもコロナで自治会活動が一向にできていない状況です世悪の方々も大変な思いで毎日を過ごされていることかと思いますがこれからもお互いにコロナに気をつけながら落ち着いた元の生活に戻った際にまたお会いできる日が来るように願っておりますということでメッセージをいただいております もう一つですねえっとこちらはですね釜石市の社会福祉協議会の、えっと、菊池さんからもメッセージをいただきましたとボランティアバスの、えっと、事前の計画からですねえっと現地での活動まで本当にサポートいただいたのでこちら菊池さんからのメッセージを代表させていただきます誓約者協賛企画のボランティアバスに参加された皆様こんにちはご無沙汰をしておりますお元気ですか おかげさまで釜石は町並みも整備され穏やかな日々を過ごせるようになってまいりましたボ ラ, ンティアのみボランティアの皆様には緊急期のがれき撤去や仮設住宅災害公営住宅での炊き出しや交流支援など多種多様のご協力をいただきました参加者は中高生からご年配の方まで幅広く市役社協さんの活動の豊かさとボランティアさんとの距離の近さがうかがえて社協仲間としてもお手本とさせていただきました こうした取り組みを支えていただいた教役職員や関係者の皆様にも心よりお礼申し上げますまた横浜ハヤト高校の教職員さんや生徒さんが釜石の高校生とつながって意見交換した姿などは希望があふれる思いがしましたこうしたつながりを今後のウィズコロナ時代にどう継承していけるかみんなで考えることが大切だと考えます災害はいつどこで起こるか分かりません 私たち経験者は助け合うことの大切さ、普段の取り組みやお付き合いがいかに大切であるかを伝える責務があると考えています。これからもせやと熊石のつながりを大切にして伝え続けていきたいと思います。えっと、こちらですね、最後に一つご報告です。えっと、熊石市の方からですね、東日本大震災へのせやボランティアバスの活動に対して。 をいたただきましたこちらの皆さんもご覧いただけるように2階の廊下に飾らせていただこうと思っておりますのでこちらあればご覧ください。ということで、えっと、長年にわたった聖夜ボランティアバスの活動にご参加くご協力いただいた皆様本当にありがとうございました、えっと、この活動は区民の皆さんの熱い思いがあった頃こそ落ち着いてきた活動でした。 形は変わってしまうかもしれませんが、これからも制約者協で行う活動にご支援ご協力いただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。川井さんありがとうございます。ええー、十年の枠にということで活動報告をしていただきましたが、ねまあ、どうぞいろんなメッセージがあ小冊子の方にありますので、またゆっくりお、えー、教え書いて読んでいただけたらと思います。 大変だったと思います。えー、簡単に夜行わせてきたというようなことですけど高速道路は波打って私も現地入りとてもとても寝てられる状態じゃないそんなところをね、えー、ずっと言っていただいて10年間も活動していただいた現地の皆さんも本当に感謝してるんだろうと思いますが復興がすべて終わったわけではございません。えー、私たちは、 いつも助け合い、励まし合い、小さな力がつまり生かされているということを忘れないようにしたいものですね。さあ、あそれでは<笑>感謝祭のメインイベントと申しましょうか。温かさを感じさせてくれるコンサートの始まりです。えー、ここせ、瀬山の触れ合い館より、いよりおかかにやってくる、そんなコンサートにしていきたいと思います もう私はこれでゆっくりコンサートを楽しませていただきそうでございますのでね、マイクは渡したいと思いますけど。 よろしいでしょうか、はい。それでは四つ議会の皆様のあのご入場いただきます。皆様どうぞ拍手でお迎えください。<笑> がね、それぞれありまして、えー、とてもやわらかい印象またあ多くの人たちと共同で音を出すそういう平和な楽器とも言えるでしょう。それではあ Let's go. 先生としてね教室平にいるでございますけど今日はご家族揃って演奏していただきますアンサンブルですからやっぱりその辺もね、えー、私たちも楽しませて、ね、いただきましてよろしくお願いいたします職目<笑>、えー、はプログラム めましてご挨拶申し上げます。アンサンブルミルプランタンの新千春です。本日は、よろしくお願いいたします。えー、息子勇気、そして今ちょっとカメラの準備をしました。娘、アヤ、ね、そして私、千春の3人で、えー、クラシック音楽や、童謡それから、えー、民謡そういったものを。 オリジナルにアレンジいたしました曲をお送りしてまいります本日はよろしくお願いいたします<笑>後ほど少しお時間をいただきまして息子勇気のお話をさせていただきたいと思いますがまずは音楽を楽しんでいただきたいと思いますそれでは早速あ第1曲目に参りますプログラムの手元にあるかと思います 全部で5曲演奏させていただきます1曲ずつが大体分3、4分の曲となっております1曲目はあのロマンティック・バッハという風に書いてありますこちらのちょっとメロディーをちょっとお聴きください 気になられた方も多いかと思いますが、こちらのメロディーをちょっとロマンティックにえアレンジをさせていただきまして演奏いたします。え息子がえちょっとここに持っております楽器、ペンタトニック・グロッケングロッケンという楽器になります。はい、こちらちょっとえこれに合わせて演奏してみますね。 が出る楽器となっております。<笑>はい、このえー、6件の素敵な音色に乗せて、ロマンティックバッハを演奏したいと思います。それではどうぞお楽しみください。 でございました。次にお送りします。曲はディーブレイクスイングという曲になっております。こちらのローマ字をちょっとご覧いただきたいのですが。こちら c。 これをちょっと広げてみますとカフェという言葉になっております。これをちょっと音で表してみますよ。うん、C はド、A はラ F はファ ーンにーといいう音になっていますそれをつなげるとね「ドラパミドラパミドラパミドラパビ」はいえこちらの音をモチーフに曲を作曲いたしました、はいえー、とですのでこの曲の中には何回もカ「カフェカフェ」って登場しますので 弾いてみてくださいはいさあ。こちらにあります楽器、コンヒーの形をしたマラカスを作ってみましたはい。こちらのマラカスあ、今、えー、息子が持っておりますのはコキリコという伝承楽器ですはい。途中で茶摘みのテーマが出てきますコーヒーだけではなくて日本茶もね出てきます はい、そのときにこんなふうに鳴らします。はい、こちら、こちら、キリコという楽器になっております。はい、そしてコーヒーの形をした鳴、えー、らかす。はい、そちらを。はい、で、リズムを組って演奏いたします、はい。はい、それでは、お楽しみください。カフェセアマル Open it! 音階という音階がありまして、そちらおことの音階となっております。それを伴奏にして桜のテーマ、桜。はいこちらと春が来た。 ビバルティの四季の春はいそのような曲を組み合わせて「桜」という曲を作曲いたしました暖かい春をお届けしたいと思いますえー、っとまたグロッケンの方で桜の音色を花びらを はい、こんな風に桜の花びらを演出したいと思いますそれから先ほどからちょっと鳥の鳴き声がありまして<笑>、はい、はい、じゃあ桜参ります、はい、それでは暖かい春をお送りいたします桜お楽しみください ございましたはい、桜、えーと。ちょっと桜のペンダトニックロケンのほにそこにちょっと鳥の<笑>お顔の描いた楽器がありますが、えー、本来だでしたらこうやって吹いてお水の入った笛で鳥を表現するのですが今はこういう時期なので、えー、吹かなくてもいい鳥の鳴き声の楽器を用意させていただきました。はい それでは次の曲に参ります「花のシャンソン」という曲ですがこちらはチャイコスキーの「花のワルツ」こちらをシャンソン風にアレンジしてみました、えー、この曲ではユウキが7種類の楽器を<笑>駆使して華やかな花の共演を演出してくれます はい、それでは、えー、シャンソンっていうのはフランス の,、ね、あのお歌のことですとねえフランス語でよく歌われる曲ですがそんなような雰囲気の中温かなそして華やかな春を演出いたします。それでは花のシャンソンソお楽しみください 楽しい華やかな春をの訪れを感じていただきましたでしょうか、えー、ここで、えー、少しお時間をいただきまして息子結城のことを、えー、ご案内させていただきますと息子結城は、えー、名古屋の牧野小学校特別支援学級泉区の、えー、泉ヶ丘中学校特別支援学級そして横浜日向山支援学校を卒業いたしまして。 えー、あ今泉区にありますワリン皇后さんで、ねえー、元気に、えー、通所させていただいております、はいえー、小さい頃から幼い頃から、えー、ボランティアの皆様そして福祉事、えー、業に携わっていらっしゃる皆様にいつも温かい手を差し伸べていただいて、えー、そしてようやく今年成人式を迎えることができました こうやって親子で楽しく毎日過ごせていってこれましたのもボランティアの皆様そして福祉関係に携わっていらっしゃる皆様がたくさんの手を差し伸べていただき愛情を注いでくださったからだとこの場をお借りしまして心より御礼申し上げます。これからも勇気と仲間たち、そして先輩方や 後輩方えー、その皆様に温かい手を差し伸べていただけると幸いですこれからもどうぞよろしくお願いいたしますそれでは最後の一曲になりました「ジャパニッシモ」っていう題これも私のオリジナルの作品になりますが「えー、東京音頭」 それから、えー、神奈川県の伝承の長唄でしょうか、箱根まごうたというものがありまして、そちらそれから、うさぎうさぎ。何見て跳ねるって<笑><笑>うさぎうさぎ。<笑>その、えー、と昔から伝わる日本の曲をちょっと、えー、かっこよく元気に。 アレンジししてみました。そして題しましたのがジャパニッシモ。イッシモというのはイタリア語で最上級を意味する言葉でして、ジャパンとくっつけることで最高の日本、極上の日本を表現いたしました。はいえー、息子は太鼓。 えー、とても得意なんですけれども一番得意な楽器かもしれません太鼓とそして横にありますのがちょっとえち、ー、ょっと待ってくださいはいこちらちょっとこれを使います南部風鈴です、ね、<笑>ええー、実家の方で、えー、見つけてきましたのであの楽器にあそうだちょっと使ってみようと思いまして。 えー、3つついてる風鈴でたまたま、ね、この風鈴三0層っていうお名前のついた南部鉄の風鈴になります、はいえー、そちらを使いまして極、えー、上の日本元気な日本を表現したいと思います先ほど、えー、ボランティアさんのお話はおボランティアバスのお話もありましたが私たちも、えー、音楽でたくさんの方が、えー、元気になっていただけることを願っております これからもどうぞよろしくお願いいたしますそれでは最後の曲になりますジャパニッシモをお楽しみくださいどうぞ皆さんも手拍子で手拍子や膝、足で元気に応援してください<笑><笑>、はい、はい。それではよろしくお願いいたしますジャパニッシモです どうもありがとうございます<笑>、えー、日本日とこれから優しさ与えていただくような、ね、演奏でございましたあ、まあ、こうやっていろんな力を借りて私たちは生活しているわけでございます、えー、お互いに支えたり支え合ったりそして楽しい雰囲気がね醸し出せるこれが、ね、一番のいいことかなと、えー、昨日から 今日もね、興味をされているんでしょういろんなあ方がいてそして私たちも成り立っているということをね共に命じながらこのボランティア活動をねさらに活発になっていくことお互いに助け合うことがあできることが一番いいことだなと思います、えー、ボランティア大感謝祭、えー、私たちのまずボランティアの 頭にちょっと拍手をして、頭にそして今、会える皆さんに拍手、当時の仲間 に, に拍 手, はール手に、はい、右へ、左へ、右へ、はい、今日はありがとうございました、またあの会えることを楽しみに、さようならー。 から最後にちょっとインフォメーションがございますミ、えー、ルプランターさんの皆さん本当にありがとうございました 今日はあの温かいい花粉症の一杯との中はありがとうございましたあの本来であればもっと大きな会場でもっとたくさんの方々ともっとたくさんとやることも 思, 思いましたがまず今年はこの中なので開催することを第一目的に、えー、とずっと行ってまいりまして今日このように開催ができたこと本当に担当として嬉しく思っております。 来年度はぜひ、もう少したくさんの方々と一緒にあの活動を楽しめたらと思っております。でこの趣旨にご賛同いただきました、倉岡さん、はじめ、新さん、皆さん、予月会の皆さん、本当に今日はありがとうございました。皆さんのおかげでかいただいた会だと思います。本当に最後、皆さんに拍手でおしまいかいと思います。どうもありがとうございました。<笑> させ て, いただいておりましあとで YouTube で今時の方今見てない方にも変身されますのでお友達に見れるらしいよということをちょっと軽く設定していただけると嬉しいですではお 忘, お忘れ物のないようにお帰りください本日これでプログラム以上になりますありがとうございました